演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はクリームこのねお店の名前最近よく見ますね今回は抹茶じゃないんですけどなんかクリームがすごいですねこれ食べられるのかなうんちょっと不安になってきましたよでも楽しみですねではチャンネル登録を どうかよろしくお願いしますではいただきます ドピティはふんわりしていてそれに程よく黒蜜はしみ込んでいますしホイップクリームもさっぱりあんこもさっぱりとした甘さで美味しかったのですがに関しホイップクリーム多すぎですちょっと食べにくい部分がありましたのが残念でしたねクリーム自体は美味しいんですけど食べにくくしてしまってはうーんという部分がありますのでこちらも点数とさせていただきます、ね、もう要すなら手に持って食べたかったですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブヘイエン およびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。